フィールドだねね、ちょうどい。いねと、ねねうん、い, いうか伊豆自体が温泉大国だもんよ、ねうん あっほんだ修善寺師匠、うん、あっやっとでもそうねおそば屋さんまで9分だってっいい感じだね、うん、あの峠団子がいいいい感じ に, うううに、うん、コンディションを作ってくれたわ、うんうん、いいのなんか私もいつも結構何回も来てるんだけどさ修善、うん、寺エリアってあんまりいつも素通りでさ、うんうんうんうん お蕎麦も食べたことなくて、うん、だから楽しみなの。ね。い、ね、や、温泉饅頭とかもさ、食べたい。あ, あ、てかさ、ああいう看板そそるよね。ずるいよね。<笑><笑>なんかちょっと昔ながらっぽくない。ね。あ、ここ。あ、すぐ。もうちょっと。あ、ここだね。 ッキーズラインの看板みたいなあここここ確かに登ってくねうん私、た旨はボチボチですよーって言ってんだよね 600m あ、もうなんか出てきそうなあ、山引こう、ここ、山引こここ、はい、山引こう山引こ う, 引こうあ、こっちだねそうだねうん、結構早く止まってるよこれか街なのかなあええー、マジで街なの やわかんないけど、待っぽくないアイタン、どこ止めるこれ、どうしよう。タンタンタンって、これ。あ、ここはここ2台あ頭から行っちゃういったい、行っちゃう。これ、並んでんのかなもしかして。並んでたらヤバみじゃないやばいよ、これ。もう30分以上、このドゥイで来てるんですけど、はい。それでも、ここまで待ってるんで、多分もっと だいぶ待ち。 湯ばそばとかもあるんだあーほんだ好き湯ば好きー湯ばばになっちゃうよ湯ばばになるな湯ばそばが二つとしいたけ天ぷらがハーフたき揚げがハーフで、はい、はい、ありがとうございます、はい 行きますね、うん、し<笑>うタこんなタバで食べれるのか、うん、れうん、うん、うん ジューシーです。 初めてソフトだってアイタンーン。初めてソフトですって。<笑>ね、はい。<笑>あ、修善寺プリンですってアイタン。ねえやだー。<笑>もうやだー。で、あ、そうそう、バイクがオッケーだったのがこっちだね。<笑>こっちがいいです。お金。あ、前払いだって。あ, あ。 ん白い車の隣ですかはいあでもいいとこじゃないこれ結構ね終わっちゃってるもしかしてすごい お客さんがいただきます。 な、よろしくお願いいたします。 うした あ, りうしたありがとうございます。 れれいいいただきますいいから食いだった<笑><笑>あこれも潰肺翼、ねね、みたいな。うん 夜来るとめっちゃ怖そうだけど確かにちょっとギリギリのラインだ、ね、<笑>今夕方で人間あ茶屋だったんだねここみんなだった過去形だねあーうわなんかすごくまだやってるからすごい長くできるっぽくないあっはっ 指差し付きっていう鎌倉幕府のやつ、ね、すごい 重すぎます。<笑>よいしょ。結構あるんじゃないの。三百五十メートル登るんだって。 割と険しいね険しいこれこれいけんのこれ待ってこの上まであるってことおしゃぶりばあさんめがけて歩いてるけどいません三百五十メートルってこんなにもっと歩くでも石田になってるってことそう い,、ね、いけるってことだよね<笑>行ってみる<笑>行ってみますかなんか二人じゃないといけないよね怖い1人じゃ一 人,、ね、人じゃいかないわ それで本当にばあさんがいるのかしらあなんか怖くないいや怖い雑木林雑木林いやどうしようこれ ど, どこまで行くんだろうね本当にこっちで合ってるんですかって帰れなくなって本当どんどんてたりするほんあ看板出てきた看板出てきたやっぱ山の上の方って新鮮あ、大丈夫足が上がんなかった<笑>